いいですか見たいと思った人は拍手してくださいはい速決ですねやりましょうウロじゃじゃあ行きましょうおとりこを構え か「カッタカッタそれてカッタカッタそれてカッタカッタそれてカッタカッタそれ」どんどん「どんどん ド, ドドンがドンあのドンがドンあのドンがドン」「ひらよびひらをよびしたからうえうからした」「うえふいてドドンがドンあのドンがドン」 「ひらおむきしたからうえから下」「たはいはいはいはいはいはいはいひぎひだりあたま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 I'm gonna go see はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい は, は, はいはいはいはいはいはい はい、みんなおれ、えー、最後までご覧いただきましてありがとうございました。えー、お客様に、いありがとうございましたありがとうございましたはい、ありがとうございました。えー、とんだけ大勢でね、えー、踊るのもね、なかなかおつまみだと思います。 でえー、今、ステージ上に皆さんいらっしゃいますので、えー、これで最後になるんですが、えー、記念撮影でも、えー、やりたいとお行いたいと思いますので今一度ステージ中央の方に集まってください。ちもねあの旗の方ちょっと